神宮寺ゆうた25が脱退。高橋海人23と長瀬恋23の二人で活動していくことになるキー・エヌ・ジー・アンドピンス、キンプリ。昨年11月4日の衝撃的な発表は日本中を騒然とさせたが、それ以降、メンバー間で気まずい空気など出ることもなく平常運転を続けており、1月14日放送のキー・エヌ・ジー・アンドピンス 日本テレビ系でも脱退する騎士と残留組の高橋の相変わらずな様子が話題を呼んでいた。この日のキンプルでは5人で協力してミッションをクリアしろ。といろいろなミッションにチャレンジしていましたが、その一つに一人1分、計5分以内に3泊4日分の荷物をスーツケースに詰め込めるか、というのがありました。 ここで高橋さんと岸さんのやりとりが話題になったんです。女性史ライター。高橋は分厚くて収納に手間のかかるアウタージャケットをどうにか圧縮するのに手いっぱいで他の荷物に手をつけられなかった。これに気持ち焦って、あ、まあそれだけじゃなくてもっとやって、と焦る岸にやるから、待ってろ、と返すわちゃわちゃしたやりとりがあったのだ。 これだけだと少々喧嘩してるように見えなくもないですがお互いの出番になる直前にあれをこうして、と作戦指示を出す際、高橋さんは遠い方に手を乗せて抱き寄せる感じ、岸さんは近い方にちょんと触れる感じで、お互いの肩に触れるスキンシップをしていたんです。この不仲をやりきれていない感じに多くのファンが反応したわけですね。全能。 資格脱退が決まってから急速に薄れている、船舶設定、騎士と高橋。通称騎士会コンビは長く、ビジネス船舶を公言しているのだが、実際のところは超仲良しにしか見えないため、以前からファンは二人に癒しを感じており、マジでここ騎士会の良さが詰まりすぎているよ、海ちゃんに対して強い騎士君と反抗的な弟海ちゃんマジで好きだ。 よ、スーツケースの時にカイちゃんに強く言う騎士んにカイトんに強く言わないで熱くなっちゃうから手崎山さん幕へのアンタッチャブル山崎ひろなりがたしなめてくれてるの。親身になってないと言えないよね。愛感謝その後全然気にもせずに騎士会仲良く肩抱いてるの尊い。騎士会、船影よりぽやぽや芸にこうしたの控えめに言って最高です。マイナスイオン発生してます。騎士のやり取りみことすぎ。 という声が、今回も SNS に多数寄せられていた。デビュー当時に、船化設定にしたという騎士と高橋。その理由は、岸曰く、ちょっと尖っていたい時期、だったとのこと。グループの中にそういうのがあったらそれもそれでいいのかなって、と昨年9月1日に高橋も出演した VS、魂、グラデーション、富士テレビ系、にて明かしている。岸と高橋なりに、 単なる、仲良しグループにならないように空気を引き締めたかった、というのもあったかもしれない。ただ、もともと岸さん高橋さんの不仲は深刻なものとして受け止められてはおらず本人たちもビジネスだと公言してはいましたがいよいよ実際は相当仲良しだということを隠さなくなってきている感じですね。昨年9月1日の vs 魂グラデーションで、岸さんは最近仲良くなってきたみたいな感じなんすよねと話していましたが、その時期、金プリはすでに脱退や今後について話し合いに話し合いを重ねていた。高橋さんと岸さんについては、脱退と残留で道こそ違えましたが、 これを機に改めてお互いに深く話せるようになったということなのかもしれませんね。前での女性誌ライター。近く一緒にダイビングをやれる日は来るのか1月20日発売ののんのう3月号、集英社では、騎士と高橋がゆったりしたこたつトークをするグラビア写真が先行公開されていたが、これについても、騎士会コンビのこの柔らかい雰囲気が、 大好き。もう船か設定は忘れたよね。M ためし読みの騎士か。い, いかわいいからほっこり。平和キンプル。でも海ちゃん騎士くんにべったりしてたの見てたから。ねき視界がニコニコでこたつにるのみことすぎる。という声が多数寄せられている。また、1月7日発売の、ルーエット2月号、ホーム社、のインタビューでは、騎士くんがダイビングの免許を昔からとるとる詐欺しているんだよね。 でも、絶対取る気ないと思う、ショーもし本当に取ったら、一緒に潜ってみたいな。と、高橋が騎士について語っていたこともあった。あと4ヶ月で騎士さんは金プリを去りますが、一緒にダイビングできるといいですよね。よく、し活用語で使われる尊いですが、これには価値が高い。大切だ。貴重だという意味もある。 もうすぐ騎士会コンビが見れなくなってしまうだけに、文字通りより尊さを感じるということかもしれません。だ退たい、退場後も交流が続くジャニーズタレントはいるし、公にしないだけで騎士会コンビはいつまでも仲良くいてくれればいいですよね。前での女性誌ライター。残り4ヶ月。騎士会の公開は茶わ茶が見られる時間は少なくなってきている。近く、ずっと5人で笑ってて。 キンプリ全員が見せた心からのほがらか笑顔。元旦 SP にて。脱退発表時はいろいろ確執説なども出たが、ここまでほがらかに笑い合えるグループが不仲のはずはないだろう。グループ